Lesson 11, Long Distance Communication.Lesson 11, 長距離の通信。まずはちょっと歴史としてを見てみましょう。電報なんですが、それが電話できる前には、えっと、電報があったんですが、その電報の前には、えっと、通信が超時間かかってたでしょう。誰かが手紙を書いて、それが指のそれを送った。 カモス船に乗せて、それがいろんなところに運んでたんですが、例えば、ロンドンからニューヨークまでは、それが12 日, 12日間かかってたかもしれないし、オーストラリア の, のシドニー ま, まで は, は、まあ2ヶ月半かかる場合にもあったんですね。これが、まあ、1852年ぐらい の, のデータとしてなんですが、結構時間かかってたでしょう。で、これが、 電報 が, がと発明された場合には、それ が, が、まあ、地上 に, にはあの通信ができるようになってたんですが、もちろんそれが、海を通ってそれはもう通信できるようにしたいと思ってたでしょう。そうすると、まあ、ヨーロッパ北米 と, とヨーロッパの間 に, には海底ケーブルを作りませんかとの夢があったんですね。 そうすると、まあ、一番最初のじ実験が1850年なんですが、それがイギリスとフランスの間で、その後は、まあ、15年間ぐらいには、大西洋を渡ってそれが実験をやってたんですが、挑戦してみたんですが、それが失敗だったんですね。ですが、それがやりながら、その分析 と, としてはそれが興味になってたんですね。 で数学は結構進んでた。そうすると、1866年には一番最初の大西洋渡り の, のと電報通信のと海底ケーブルができたんですね。そうすると、まあ、1871年、ま、にはその5年間の間には全て の, の大陸 に, につながってたんですね。まあ、南極除いて。 で20世紀の最初の頃には太平洋 も, もう渡るようにはなってたんですがそれがハワイとグアムとフィリピン と, と日本もつながってたんですね。それがもう百数十年前なんですよね。そうすると、まあ、1956年にはこれが海底の電話の回線は初めてできた海底ケーブルができました。 それが、一番最初のは TAT、Transatlantic Telephone かな。というのは、一番最初のケーブルができたんですか。それが並列では51の通話は並列でをとできるようになってた。続いて、1978年までは、それが、がそういう開発を連 続, 連続でいくつかのケーブルを作ってたんですか。これは基本的にイギリスの政府の郵便局。 と、米国の AT&T 社と、カナダの政府の一つの会社 の, あの共同やってたんですが、その三つで、その7本のケーブルを開発して、その最後 の, のコッパーができてたもので、それが、銅でできたケーブルが、それが8000本 の, の, の会話を並列できるように通信ができてた。 で、その時代はまだと通信 は, は高かったから、と海外に電話したい場合にはそれ が, が1分あたりに、えっと、数千円かかってたとかだったんですが、連続としてはそれがと開発は続いて、とファイバー海底と、光ファイバーができたんですが、1988年には一番最初の海底ケーブルのと光ファイバーを使ってたんですね。それが、 4万会話を並列にね通話できるようになりました。それが、まあ、1桁 違, 違うぐらいの違いですよね。でそうすると、とだんだんと会話の値段、ね、と電話す る, するの値段は結構下がりました。で、それをデザインするには何が重要だったんでしょうかね。まあ、まずは、 どのぐらいのデータを通信できるのか。まあ、大体この場合には、あの、アナログからデジタルに は, には開発してたんですが、ファイバーには基本的にデジタルのデータを通信できるようになって、まあ、それが物理の特徴 と, と, としては、どんなエンコーディングできるのかは次第ですね。で一つの、一つの重要なポイントは、各波長。 波長多重化に使ってたんですが、この波長で、赤はこのぐらいに、このチャンネルは赤にして、このチャンネルにはオレンジができて、その後黄色できて、その後はまあ緑ができたんですが、まあ、これが目で見える色じゃなくて、だいたい赤外線なんですが、だいたい 1.5 マイクロのたり の, の, の波長 な, なんですが、それがいくつかのチャンネルを分けて、それが多重化がで き, で き, てできましたね。そうすると、これ、えっと、いくつか の, のケーブル の, の種類があったんですが、えっと、1テラビットは10の12乗ビットと、1ペタビットが10の9 15乗のビットなんですが、それが、と待機 と, としては、 6000キロの標準のケーブルでは 65Tbps ができるようになりました。そして1000キロの で, でそれの、まあ、2.5 倍ぐらいになってたんで、そうする と, と, と短距離で数十キロにできることにはそれが 1Pbps ぐらいできるようになりました。ですが、えっと、もちろんそれが同波間 なんですが、こういう光ファイバーが、それの効率はもちろん 100% じゃないんですが、格子がなくしてしまう場合もありますよね。で、それ、例えば何が重要なのか。まずは dispersion、これが分散ですね。と、次は absorption、アブゾーションは吸収。で、それが光を何かに当たると、それが吸収するでしょう。そして、 スカッテリング。このスカッテリングが、えっ、ー、と、散乱なんですが、それが何か当たって、えっ、ー、と、方向が違ってくるでしょう。そして、あの、ケーブルが、が、その光ファイバーが曲がると、と、ファイバー内にはそれが完全反射の状態、それが、えー、と、ありましたよね、この前のレッスンで。それが、急なカーブにすると、と、それが、えっ、ー、と、光が漏れちゃうんですね。 そうすると、まあ、ケーブルとケーブルの間 に, にはカップリングするところ に, にはそれが反射したり、ロスしたりにする場合もありますから、それが、格子がなくしてしまうことは結構あるんですね。これが、まあ、いろんなあの問題に、ね、行うと、それ が, が、えっと、減衰になるんでしょうね。それが、えっと、アテニュエーションになります。で、それが、えっと、 このレッスンにはそれが書く問題についてはそれがちょっと調べて最後のところには漁師の場合にはどうなっているかそれが説明します。